2番線の電車は配送電車です。この 間もなく1番に出町柳駅は中所島丹波橋七条祇園市場三条出町柳です。 3条で各駅停車に連絡します。 中小まで